全国1億 2,000 万人の愛車の塗装の劣化でお悩みの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそああここのモール破けちゃってますね今回この私のランドクルーザー80を塗装に出します動画とかでは綺麗に写ってるんですがボンネットとかルーフの塗装がだいぶ傷んできちゃってるんですよね 私の80は平成8年1996年式まあ26年も経っていれば塗装も劣化するってもんです冒頭にもありましたがこういうモールの劣化した部分こういうところも直したいのでモールも交換しますあとバンパーもこの端の部分は塗装したいと思っています ということでオーバーフェンダーやバンパーキャリアなどの付属品を外しちしまいましょうはい外せました今回塗装するのはボンネットルーフリアゲートオーバーフェンダーあとこのバンパーの端っこ四隅の部分ですねなんかオーバーフェンダーがなくてもかっこいいんですけど <笑>このルーフの縁のモールは外しましたこれは新しいのを買ってあります塗装が上がってきたら自分で取り付けます今回オーバーフェンダーも新しいのを買いました純正だとボディと同色なんですが今回オーバーフェンダーはバンパーと同じ色にしたいと思ってます リアのキャリアは不評だった緑色を黒く塗り直そうと思ってますこのオーバーフェンダーがついてた部分ここは一度磨き直してから新しいのをつけようと思ってますなのでこのバンパーの角やオーバーフェンダーは塗装屋さんに取り付けをお願いしてません塗装だけお願いしてあります 近頃なかなか動画がアップされなかったのは休みの間この作業を一生懸命やってたからです結構時間かかるんですよねこういうの外すのにも無理やり引っ張って割っちゃったりすると大変ですからね<笑>このオーバーフェンダーを外した状態もかっこいいですよねスタンダードとか GX はこうですよねナローボディ バーフェン仕様に飽きたらナローにしちゃおうかなはいこれは外した泥除けですこの泥除けは中期型のものをカットしてあります次につけるのは後期型純正のカットしてないものをつけますそしてこれはキャリアキャリアもねちょっと塗装が剥げてるのでタッチアップしおきましょう そしてこれが外したオーバーーバフェンダーこれもいずれ塗り直して気分によって付け替えるっていうのもありかもしれませんまあ何度も付けたり外したりしてる間に傷だらけになっちゃうんですけどね<笑>はい以上でランクル80塗装前の状態の動画を終わりますもちろん塗装は業者さんに出しますこれからキャリアカーで 撮りに来てくれます塗装が上がってきたらオーバーフェンダーをつけたりキャリアやモールをつけたりする動画をアップしたいと思ってます。それではまたねー